さらに先にある山頂からはオベリスクが見える。フレイはそこにいる？ 順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入にいよう。サーガ様からの伝言だ。ん<笑>あなたに説明しておかなくてはいけないことがある。我々はあなたの敵でもなければ仇でもない。ただ、 人類が直面する危機や将来の懸念を考えれば貪欲にオムニアムを求めるハガードとは対立せざるを得なかったモラルや教授で理想を実現できるわけではない手段を選んではいられないそもそも第三次タイムリバースが成功していればこの星の傷跡を。 すっかり消し去ることができたはずだ我々による傷かハガードによる傷かを問わずネメシス多くのことを思い出したのなら考えてみてほしい幼い頃から経験してきた悲劇がオムニアム悪液の歴史とともに存在しなくなるということ話はここまでだ 本題に入るとしよう伝言アイダの子はかつて失われた大陸ベラを不完全ながら観測したハガードもおそらく時空乱気流内で再び観測エリアに入ったベラに何らかの行動をとっていることだろう時空乱気流内の他の場所それって。 これをどう解釈して何をするかは、あなたの自由だ。言っておくが、我々と違い、サーガ様はあなたに大きな希望を抱いておられる。頑張ってくれ。私、勇気を出して、すべての現実と向き合いたい。兄さんを取り戻すためには、決心だけじゃなく、やるべきことがたくさんあるよね。どうか。 一緒にいてくれないかなまた戻りたいの<音楽>